Isso. ちゃうでしょあ笑いたくない の, に<笑>この汗が出てくる<笑>受けてるだけなんですけどね。<笑> 見てた通り本当に痛いでしょうみんながああやっていうのが、はい、よく分かる。分 か, る分かるでしょ 音声で編集をしていいこうかなと思いますやっぱり、ね、テロップを打ち込むよりかはこうやって、ね、人を話す方が早いんですよ、本当に音声入力がやばいえで、ね、今、押さえているところは便器の泣きどころの筋で痛いんですけども胃の疲れが出たりとかすると、ね、やっぱり出てくるてところあと運転が、ね、長い人とか、ね、そういう人も、ね、この場所に、ね、どうあの硬くなってくるんですねなので、ね、運転とか気になる人は、ね、やっぱりここを、ね、押さえるようにしてみてください。えー、以上、門前生体三つの部でした いたい大体皆さんの、ね、左側がるんですね。ああ 怎么 <laughs> 痛さが全然違いますもん。右と、うん。右と全然違います。大体ね皆さんね左の方が痛いし、うん、あと左の股関節が痛いって言われてるじゃないですか。だから余計なんですね。